です皆さんこんにちは今回スペシャルゲストがしましたピロシキのブラシですチャオーピロシシキのブラシですかわい い, です、ね、<笑>いやなんか久々に見たけど相変わらずおっきいおっぱいやないや みんな見てんねんで。そんなことないよ。サムネイルとかさ。あサムネイル。サムネイル。ありがとう。もうびっくりしたで、なんか、あの、パスタ食ってんのに、もう、この、おっぱいの見えるアングルで撮ってるからもう。それってさ、お得の幸せだよ。認<笑>識してんのかよ、わかりますよ、気持ち。私だったら、わかります。<笑>いやいや、今後もぜひ続けてください。はい、え、本当、ありがとう、うん。で、今回、なぜ一緒にいると、うん、実はね、アルちゃんに。 ドッキリ動画をしたいと思いますきゃーアレ<笑>ちゃんが俺にドッキリ結構何回かしてんねん急におっぱいが大きくなるドッキリとかタトゥーを入れるドッキリそれってさ、必ずセイグってファイブでしょうん大きくするってさねえ、だからワイクもちろんもちろ ん, <笑>ちろん<笑>風船も入れました<笑>風船も入れてや<笑>どんどんどん<笑><笑> あの確かにアレちゃんにドッキリしたいんだったらあの彼女っ て, ってさお化け見えるでしょなんかそう、うん、結構ね霊感があるとかなんか何でもお化けがこう怖いとかってやるから今までドッキリされてばっかりやったからちょっとしてやりたいなって仕返しもうだから「ババババ!」ってさせたいやいやいやだから読んでそうそうそうそ う, そ う, そういやで今回はちょっとね、はい、もう用意してそってあ本当だ今回はこれこれ知ってる 知らないこれはコックリさ ん, さんお化けを呼ぶやつやねんそっかお金持ちになるなんじゃないの違うのお金持ち<笑>こんなん10円じゃお金持ちだてあ<笑>指を置いてこ う, こうなんてわかるやろあのアニメで見たことあるんけどそうそうそうそれをやんねんでなまあ結構ガチでよくお化けくるみたいに言われてるやつやねんけどマジかそうでそれをやってる間に、はい、ゆり子大我が何か、うん、なんか。 お化けとしてこうさりげなく出てくるみたいな。あはは。そういうのっきり。そうそうそう。今回の作戦は。こっくりさんをするという。うぞきかくの撮影中に。カメラの後ろの暗い部屋に隠れた。お化け入り子が出ちゃいます。で、ちょっとまずな、捕獲しカメラを用意してあるから。どこかわかる。わ か, からんやろ。 ちょっとね、まあちょっとまずスタッフがおんねんけど、ね、ちょ変態スタッフです変態スタッフじゃないんだよ<笑>でカメラはまず私たちを撮ってるカメラがここほんでここでこうやりますとねほらおっぱい晒してちゃんとやめてー<笑>で隠しカメラがなあるのがなんとピヨピヨピヨピヨこのテレビの置いてある下の台のレやえっ、ー、あこれやこれあのさこれ嫌だ、ね、それ これ見え多分ほら<笑>そうこれもここやったらもうこの私の股間を通り越した先にこのちゃんとゆり子の胸もちゃんと映ってる状態やめてよそれ<笑>で私たちがここでやってるときにゆり子大河はあの奥の部屋をシュッて横切ってもらおうと思ってね、あのー、お化けの格好をして。クローセ ロのセットをこう、筋力のセットだね。そうそうそうそうそう。ここ。です。そう、ここの中に。待機してもらって、ほら、もうここにもカメラ置いてあるから。そう。ほんで、ここで、自分が。えっとね。耳を触ったら、ラップを鳴らして。うん、これ、これで、これで。これね。ちょっと待って。今入れます。せーの。そう。 急に、にそそしたたら、らえみたいになると思うからうか、んうん、ほんでその後な、うん、一応隠しカメラここにもありますここにもそうそうそうそうそうそう、まあ、ただここにアリちゃん入ってくることないかなと思うからこれはまあ こ, もうこの絵を写すためだけやねんけどだからここからちょっとあとは歩く、ね、そうこうシャっ て, てここ歩いてほしいそうそうそうそうそうそうそうそう ちゃんとお化けのある方があるからかそうそうそうそうそう。<笑>まあそこはちょっとゆり子タイガーのねあれにお任せすんねんけどただあのさっきはねあの見たんだよ一緒が一緒そうサマラの一緒でしょそうあのサダコみたいな感じあっ サ, サダコえサダコサダコちゃんあれえイタリア語はサマラって言うんだよサマラじゃないのイタリア語でサマラが多分日本語だとサダコえー違う何年だろうね なるほど。ほんで、あと、これをやってる最中に、うん、そのラップ音を投げてほしいときは、こうやって耳を、こうキュって触るから。うんうん、そしたら、あのそうそう。はい、ほんで、あと、この、ここにスマホ置いてあるから、うん。このスマートフォンに、非通知で電話かけてほしい、うん。そう、いきなり。で、もうスタッフのやつに、ちょっと派遣。 ちょ何なんなんっていう感じでやるからまあでもなんか非通知でかかってきたわみたいな電話かけてほしいときは、はい、鼻の下触るわ鼻の下触ったら非通知 で,、ね、でこれ触ったらラップ音了解であ横切ってほしいときは「かえおなかすいた?」とか言うわおなかすいた とかあお腹空すいたかお腹なったかどっちかを言うとずっとお腹空すいたお腹空すいたって言ってたらおかしいから、ね、お腹空すいたもうお 腹, なお腹ななん か, なんかなったなんかないたとかよかったら例えばこうしたら私は分かるよあこれでもいいかじゃあこうするわ、うん、こ, うこうしたらこ う, あこうじゃなくてちょっとこれ分 か, り分かりやすすぎるからこうみたいえちょっと太ったかもいこの辺触ったらってことでいいかな、はい <笑>もうまたたたたそれ、だだ単に自分のおっぱいいい見せせけじゃん、いそんなことないよ注目させたんやろいやいやいや<笑>いやイタリア語でもいつも。<笑> おっぱいの形してるから、ね、いや違うねーおっぱいでもなんでおっぱいなのだろうなねなんかでもさパイパイから来てると思うあ、パイおっ ぱ, いっぱいみたいなパイパイパイパイパイパイパ イ, パ イ, パ イ, パイだってってもなんかこのってやんあそうだねーほんでティッキーもなんかッッティッキーみたいなティティティティでパイパイやねん多分そうそう悪いてなんかこの多分パイパイみたいなパイかイそっからおっぱいなんじゃんだから私はそうおっぱいだ。おおもう自分で見とめしいシュンだ小物かいやアリさんよりはね <笑>めっちゃ言うやん<笑><笑>はいは。<笑>あれ私のこと見える見えないよね見えない見えないよあということで今ゆり子貞子になりました<笑>でこんな感じしてではいきます に, 向こうに忘う<笑><笑>あっいい<笑>ごめんなさい。<笑><咳> <Ook satellite> <ス> なんか気遣 い, 激しいけどもしもし人生山、まありかにありやしどうしたものか。 あのさ、わかりすぎる。<笑> も, も う, もう人じゃん。<笑>言うじゃんっていうかもっと暗くないときつい気する。六<笑>時にはもう暗くなる。まあでもどうやらあれちゃんわからんかなこれ。わからないと思うよ。<笑><二人><笑> でなんか飛んだけど。いやもうちょっと待ってくれくさそう。<笑>ほんでこの後本編。はい。本編のアレちゃんがこの後もう来るからもうすぐ。そ, その本編はあピロシキーズの方の動画に載せますんで、はい、まあなんか下の URL とか。<笑>あ、そうここにありますので入れてください。下<笑><笑><笑>お願いします。はい、チェンジしてください。<笑>はーい。ちょっとお化けとして頑張ります。えー、これさこのこれは。 これスタッフさんが書いたやつはい見て、この下手じゃないこのこういう私もね日本語上手いなって思った今<笑>ほんとこれなんでこんなののだけ<笑>でかいのってやちょっと<笑><笑>のに並々ならぬ思いがあるちょっと待って一個の質問したいんだけどこれは関係なくてさ、うんはい、スタッフが日本語上手かどうかってさブラスってお化け信じるうん あんま信じてないから。あんまり信じてないかあんま信じてないけどい ままあ、まあ、でもなんかそうかなみたいなことはあったりはするけどなんか分かない半分半 分, 分半分かなんで難しいないやだってさ最近私の家にもお化け見ちゃったからさ、うん、ちょっとね怖いなって思って、うん、へーそうそうそうだから自分も今怖いなって思ってた<笑><笑>自分も怖いない自分も怖まあ、ちょっと楽しみやな、はいはい、ということで楽しみですいってきまーすえいえい ってうね、ね<笑>いろんなイタリアとかの文化って